はいみな、えー、さんこんばんは、えー、シビックテックオンラインアカデミーの第18回開始したいと思いますよろしくお願いしますはい。今日はですね、えー、株式会社ホルグの加藤さんにお越しいただいておりますテーマはですねお役所仕事を変える公務員がやっていることというテーマでお話いただきます えー、結構あのこの配信、シビックテックオンラインアカデミー自体は、えー、公務員の方も、えー、多く参加していますし、きっと公務員を応援したいみたいな人が多いと思ってますので、えー、ぜひいろんな話を聞いて、ですね今後の活動に生かしていただけるとありがたいなというふうに思います。えー、加藤さん、えー、簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さん、こんばんは、こんばんはかこんにちはかちょっと微妙<笑>、はい、なところなんですけど、はいえっとはい、ホールグの加藤と申します。 えっと、自己紹介、いつも困るんですけども、えっともと、ね、民間企業のライ今のライフルという会社ホームズという不動産のウェブサイトありますかね、うんうんうんえっと、そこの会社に、えっと、2007年に入社をして、えっと、大体10年ぐらい働いてましたそこから2016年かなに退職をして、えっと、ホルグという会社を作って、えっと、今まではあの不動産の<笑> ウェブサイトを、まあ、不動産広告ですね、を売っていたんですけれども。えっ、ー、と、地方公務員に取材をするようになってたりだとか、地方公務の表彰するようになってたりだとか。まあ、とにかくですね、あの地方公務員にまみれた生活を。よう僕が、私ですね。山本さん、ありがとうございます。本当に心強いです。な<笑><笑>ので、あの、まあ、そんなことをやっているっていうのが。 今の僕ですね。で起業して大体た三年ぐらい経って、結構状況がいろいろ変わったなと思いながら、うん、なんか日々過ごしているようなそん な, ような感じですかね。はい、ありがとうございます。公務員にまみれたっていう い, いですね。<笑><笑>はい、えー、今日あのアカデミーなので最初にですね十分ぐらいあの。 実際このテーマに関してお話をいただいて、その後でぜひチャットで皆さん、参加者の皆さんからの質問をいろいろいただけたら嬉しいなと思うんですけれども、質疑応答に入っていきたいというふうに思っております。では、加藤さん、最初にプレゼンテーションの方からお願いできますでしょうか。はい、よろししくお願いします 画面出てますかね、今。はい、大丈夫です、す。一応ですね、えっと、僕の不安はあの10分でお話しできるかということなんですけども、ちょっとあの<笑>僕、何やってるかよく分かんない人だと思うので、そこもバーっと最初流して、でその後に、えっとに、ちょっとその、表層的な目になってしまうかもしれないんですけども、駆け足で、まあ、僕個人が思って結局、本質的に公務員がやってることってこう、こういうことあの、活躍する公務員がやってることって、こういうことだよねっていうところを。 話していきたいなというふうに思ってます。うん、はい。で、えっ、ー、と今日の話す内容ですね。はい。で、えっ、ー、と僕はさっき言った通り2016年に株式会社ホルグというのを作ったりしながら、えっ、ー、とあ、そうですね。去年あの三鷹町というところのえっ、ー、と 魅力ある街づくり会議みたいなものでアドバイザーさせていただいたりだとかあとはメディアに発信するということもよくやっていて FOBSJAPAN なんかにも記事を寄稿しています。<笑>で、まあ、すごくマニアックな経営理念を抱えていて、えっと、人の根源的な幸せにつながるけれども儲からない事業を維持可能なビジネスへと育てるっていう、まあ、あの本当ちょっとクレイジーな経営理念 で, <笑>で、えっと、やっていて、まあ、大体この中身を見ても全部地方公務員 関わるようなことばでそれをまあざーっと説明していくと最初に始めたのが活躍する自治体職員を取材するメディアであの、まあ、通常その目立つような公務員っていうのが世に出がちなんですが僕の場合は結構マニアックなというか、まあ、地味な領域ですかねというところの情報をすごく多めに発信しているかつ実務的なものを発信している、えっとまあ、これやってすごかったよねじゃなくてなんでそれができたのかとか。 そういいことを書いてます。であとはそう同じようなことを、えー、とフォーブスとかダイヤモンドナインとかそういう、まあ、大手メディアに出すと。これはまあ、ブログ .jp ってなんぞやって話になってしまって、すごい影響力が持てないので、こういうところにも書かせてもらいなくったと。あとはあの本みたいなのもやっぱりすごく大事かなと思っていて、うん、なかなかその。 ウェブサイトでホルグ .jp って言われてもみたいなところがあると思うんですけど、まあ、本屋にちゃんとこういうふうに本が並ぶっていうところはすごく大事かなと思っていて、これも実は同じ発信の仕方、た、だし、手法論が違うというところなのかなというふうふに思っています。うん、あとはですね、あの公務員をまあ表彰するようなイベントをやっていて、いろいろそうたる会社さんが電通とかです、ねまあ、ややっと講演、協賛入ってもらっていて、うんまあ、これももう目的は一緒で。 活躍する公務員をいかに、えー、と知ってもらうかとか、まあえーと、分析するかとか、そういった観点でやっています。意外と拾ってくれることがあって、これもさっきのメディア発信と一緒なんですけど、うんまあ、僕一人、フォルグ .jp でやっても全然意味がないと思っていて、まあ、うまく巻き込んで、えー、と動いてもらっているというところがあります、うん。これだけちょっと経路が違うんですけど、えー、と地方公務員オンラインサロンという。 ちょっと怪しいですね。あの月の、額制のえっと地方公務員限定のコミュニティをやっていて、まあ、この中でまあ、今 ZOOM 使ってるんですけども、同じようにまあ市長さんとか活躍する。公務員とかまあ、本来してる。公務員の方とか、あのまあそういう人に登壇をしてもらうとで、それをまあ刺激として持って帰ってもらって。 えー、と日頃の実務みたいにもし返すことができたりとか、もしくはまあモチベーションを持って明日から頑張ろうと思ってもらえたらいいなと思っていて、公務員を支援するコミュニティをやっています、うんうんうん。で、僕のみって結構そのメディアだったりもするので、そのコミュニティの中で公務員が直接執 筆, 筆だとかできたりだとか、まあ、あとは専門家みたいな、まあ、弁護士とか医 者, た医者とかのグループがあって、うんうん、そういうところで相談できるみたいなことをやっています。はいでえーと 基本的には僕のやっている活動って全然まあ儲からないことなんですけれども、まあ、地方自治体というところの価値というのが大前提にあって地方自治体というところがまあ仕事の成果を高めることができたらそれは多分世の中にすごく返ってくるというか、まあ、プラスになるなというところが僕の根源的な思いだったりするので、まあ、地方公務員もないしは地方自治体にこだわっているというような形で。 も、えっともとやってきた流れは、まあ、ウェブサイトから、えっと、アワードだとかメディア発信とがすごいことになしてる雷警報は、はい、そうです、ね、すもうからない領域と儲かる事業みたいなところをすごく、えっと、起業するときに意識をしていて、儲かる事業って結局、うんまあ、多くの企業とか参入者がいるけど、儲からない事業で。 その根源的な幸福につながるみたいなことってあんまりやる人いないなと思ってそこを、まあ、その経営理念にもかかるんですけども一応その大儲けしなくてもまあその維持できるような状態に持っていくということがすごく大事なんじゃないかなと思って、うん、まあ Holb.jpa というところをやり出したというのはそんなような感じですねはいでその上で僕大体3年ぐらいえっと の方と日々やっ て, いて多分人数でいうと多分 34,000 とかは確実でそれ以降はちょっともう分かんないぐらい、えー、とお会いしていてその中でいろいろ思うことがあって、まあ、特にあの本にはすごくそれを深く書いたんですけども、うんまあ、ちょっとショートバージョンみたいな感じでサクッと話をすると。 なんかあの公務員がまず目立って、えっと、活躍する公務員が全国で増えてきたというところの話があって、ただ、まあ活躍する公務員って必ずしもまあ目立つ公務員ではないなとは思っていて、よくメディアで出るのはまあ観光系とか、まあ、そういう、比較的華やかな話だったりするんですけども、うんまあ、それだけじゃないなというところがやっぱりすごく感じたところ、特にセーフティーネットとか、まあ、福祉とか、インフラとか、うんまあ、そういった意味の 行政の価値っていうのは、なんかその公務に合えば合うほど、感じることが多かったかなと思ってます。まあ一方で、えっ、ー、と、結構その活躍する人が派手だと、なんかなんとなくその叩かれる風潮もあるのは気になっていて、うん、僕は地味でも派手でもどっちでもいいんですけど、うん、僕だったら地味な人を取材した方が、あの他のメディアが取材しないからいいかなと思って。 で結構これは あ, のある公務員の方が発言したっことなんですけどやっぱりその役所で評価される順番みたいなのが派手になると結構ハードルが高いというのもあってこの辺 は, この辺は 逆, に振りき逆側に振り切れていてなんかもうちょっと性格に対して焦点を当てた方がいいのかななんてことを思って。うんうん でまあ、あのこれはもう公務員の方からしては当たり前の話だと思うんですけれども、まあ、あの公務員に求められていること、まあ実、地方自治体に求められていることっていうのは変わっていて、そこでまあ個人の裁量とか影響が大きくなっているというのは、なのでまあ今後、確実にそのまあ人の力によって組織の成果が高 ま, っ高まっていく、もしくはダメな人がいて、ダメなマネジメントをしたら成果は下がっていくというような時代になっているのかなというふうに思っています。で お役所仕事を変える方面がやってることって、うん、なんかすごく平たくまとめたいなと思って本を出すときに考えたんですよね。うん、あの結局何が違うのかなって考えると出てくるのが3つでなんか字面にするとめちゃくちゃ当たり前じゃんって話になるんですけど<笑>なんかこれだなって思ったんですよ。なるほどで やっぱりり当たり前ですけど、課題があるって思ってない人って解決しようとする気も起きないから何にも起きないっていう話なのでまず第一として課題を発見しなきゃいけない何しか課題意識を持たなきゃいけないということです。うんうんうん、これ結構、原体験もあってその自分の経験との比較論から出てくる話もすごい多いと思っていて、うんうん、なんか自分がこういう経験があった時に不都合だなと思った時に、うん、あやっぱりこれ直した方がいいよねって発想って結構、企業感が、うん。 と、はいはいうん、かその改善すべき課題みたいなのをまず強く思うみたいなフェーズが必ずまあみんなあるのかなというふうには思いました。あとはの改善の根拠とか、まあ、大義みたいなところですねそこをすごくそのちゃんと説明できるというか、うん、これ当たり前なんですけど結構緻密に積み上げている人って実は民間企業の時もそんなに多くなかったなって気がしていますと。うんうんえー 特に公務員の場合は、少しこの大義のところが民間と違っていて、民間は多分売上利益イコール正義だと思うんですけど、うん、公務員の場合って結構 そ, そこってあんまり、はいはいはい、もちろん今はちょっと財政的な問題もあるとは思うんですけど、ただそれよりもなんか公平性とか平等性とかそういうことが大事にされてたり、とか、うんまあ、これって市民のために本当になるのかとか、うん、そういったようなところの大義みたいなことはすごく大事なのかなと思ってます。うんうんで 最後の風を読むっていうのは、えっと、やっぱりこの時代の中でこういう流れにいかざるを得ないよねってい う,、うん、なんだろうなもやもやした貿易形成みたいなのが前提としてあるとそういういいのって進めやすいってうんす、ね。ま、うん、例えば、えっと、20年前に働き方改革みたいなことをやろうとしてもなかなか多分できなかったと思うんですけど、うん、今って働き方改革って言えばなんとなくやったほうがいいよねみたいな雰囲気があるから。<笑> 結構押し切れちゃったりとか、うん、働き方改革やってるとこってすごいよねみたいな風潮って結構大事で、うんうん、そういう風潮が生まれてるからそういう時にやるとかまあこれはでも細かいところで言うと、あのー、市長が変わったとか道が変わったとか、うん、上司が変わったとかでも一緒だしさらに言うと上司は何を言ったら通してくれるか決ッ者が何を言ったら通してくれるかみたいなことも風を読む一つの要素かなと思ってんですけど、うん、自分が やるべきこととは何かと発見る、うん、それをやる理由その練度みたいなものを高めて、うんうん、その高めたものを適切なタイミングだとか適切な相手ない、うんうん、しは適切 な, なんか出し方というんですかね、うんうんうん、手の内の出し方みたいなことをやっていくをこのやりたいことができているこれによってまあ活躍しているのかなというふうに思います。うんうんうん、でこれはあのちょっと逆側の話なんですけど なんかあの活躍してる公務員って大体僕の中で叩かれているイメージがめっちゃあってであのよくあの結局、首長や上司に理解があっただけだよねみたいなのを、うん、まさに神戸市とかめちゃくちゃ言われそうですよね、うんうん、有名市長がいるとの目立つ市長が言っ、はいるとでも結構冷静に考えるとその上司ってすべての部下に自由を与えないじゃないですか。うん やっぱりこいつだからやらせていいっていうのを選んでいてそこに選ばれてる状況を作れてるっていうことはすごく大事なのかなというふうに思ってます、ねうんうん、あとこの辺もあのなんか目立つ公務員は本来やるべき業務やってませんよみたいな話があるんですけど、うん、これも結構間違ってるんじゃないかなと僕は思っていてやっぱりこれも上とかぶるんですけど普通に本来の仕事をやらない人に多分チャレンジングな仕事って来ないんですよね。が、うんうん、が上がるようなな仕組みとかのので、まあこの辺は ちゃんとこなしているから自由を持ててるっていうのはすごくあるかなと思いますあとこれも結構僕、本当にすごい批判を受けてるなって思っちゃうんですけど、あんまりそうじゃない、まあえっとですね、いるっちゃいるとは思うんです、そうううん、でも、もうちょっと寛容になっていいと思ってて、そういうフェーズみたいなのは多分あっていいと思ってて。 うん、起業家とかってそうだと思うんですけど、うん、起業家とかで上場とか、あと投資入りましたって瞬間とかって、なんか、うん、多分調子乗ってる人すげえいるじゃないですか、はいはいはい。でも、なんていうのか、それって多分学ぶんですよ、あこれ良くないなみたいな、うん、学んでいって、なんかすごい謙虚になったりとか、それは、うん、あの本当に思ってるか分かんないですよ、本当に思ってるか分かんないけど、うん、損をするっていうことがわかるから。うんうん それそうすることによって変えてくるてう、うんうん、なんかその学習、人が学習して変わっていくっていうことを考えるときに、うん、なんかこの 一, 言この一つの事象は仮にあったとしても、た、うんね、叩かなくてもいいし、うんうんうんうん、本当にみんなそんなに調子乗ってるかなっていうと、結構落ち着いてる人もいる気がするんです、うんうん、僕は。だから、そこは誰しもこういう瞬間があったりするっていうのは、寛容性を持ってもいいのかな。うんうんうん で、これ最後かな、スライドになるかもしれないんですけど、これはの、うん、ちょうどそのさっき僕がやっていた地方公務を表彰するイベントでえっと、受賞をされた方ですね、去年のイベントで受賞された方なんですけれども、うん、ここを押しなめてみると、ですね、ああの、まあ、いろんな事例がいろんな領域で進んでるんですけど、うん、そのさっき挙げた3つ、その、ちゃんと課題意識があって、そこから大義を持つと、ちゃんとの連動を高めると。 で、うん、それを、まあ、風を読んで、進めたなっていうのが、なんか全員に共通することかなと思って。うんうんうんうん、なんか僕個人はやっぱり、その、結局、そういう、その、本質的に大事なことをやっている人っていうところが。まあ、成果を出している、それによって、まあ、評価をされているのかな、なんていうところが、一つ。うん、僕、公務員を見ていて、思ったこと、ああ、なんていうふうに思っています、うん。はい。ちょっと、ちょっとじゃないですね、だいぶ長くなったんですけれども、一旦。 ここまでで大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。えー、パチパチ。はい、えー、皆さんあの配信聞いている皆さんもですね、えー、ぜひコメントとか質問とかいただけるとありがたいなというふうに思います。ここからはあの Q&A タイムですので、えー、ぜひ自治体の方も。えー ちららほ名前が見えますけれども、いろいろと、えー、発言いただけるとありがたいなというふうに思います。えー、まずちょっと私の方からその間質問させていただきたいんですけれども、はいえー、まず、えー、また結構そのこ、公務員まみれの生活みたいなのがありましたけれども、はい<笑>はい<笑>あの、そもそもやっぱそのやる人が少ないっていう。 あのスライドもありましたよね。で、こ, のこういったところに関して、まあ、始めようと思った時にはあのまあすごい経理念もすげえ面白いなと思ったんですけれども<笑>あの実際何か こ, ここまでくるようなイメージみたいなのっていうのはあったんですかうーん、いやちょっと運が良すぎるなとは思って。<笑>運が良すぎる<笑> ただ、えー、と通らなきゃいけないルートだと思っていたのが本の出版とかはあったんですよ。そうん、しないと現代感も出ないのでそうい、ん、う意味ではそこはすごくそうですね、ルートの中に置いてましたね。なんか本当にあの ど, どんどんいろんな、えー、あのプロジェクトというかですね、やることがこうどんどん積み上がって増えていっていて。あのはい、僕も、 あのアワードとかは最初の頃から結構あすごい面白いことやる人が出てきたなというふうにこう思って何よりやっぱ公務員が選ぶみたいなところ、えー、もうすごいあのコンセプトが素晴らしいなと思って い, いる中に本当にどんどんどんどんこうあの露出も増えてきたしメディアとしてもねすごくこういろんなところで紹介されて名前も聞くようになってすごいなとあの純粋に思って。 いますで、すごいちょっとあの、その儲からないところその競争が少ないところをやろうって思ったのは、はい、そもそもどうしてなんでしょうかえっと、はい、さっきのあの、うん、よ4原書に分かれてるスライドがあったと思うんですけど、うんうん、やっぱりそのも儲かる、うん、事業とかに関してはそのいろんな会社がお金出したりだとか。うん まあ、いろんな人がそこに行くとは思うんですけど、うん、儲かんない事業は多分誰でもやらないじゃないですか、うんうん、あむしろそれをやってるのは行政だったりするわけで、うんうんうん、なんかそういうところの価値を、なんだろうな、もうちょっとそのビジネス視点を持っていけば、儲からなそうなところもなんとかく<笑>らい生活できるぐらいの状態だとしたら、そ<笑>れは価値かなと思ったんです。はいはいはいで まあ、なんあとはやっぱり民間企業 の, その争いの中に自分の身を置いておくことが自分自身の価値を最大化するものなのかなっていうのはそうく思って、なんだろうな、別に民間人って優秀な人いっぱいいるんですよ、なんか僕、そこにいる必要ありますみたい な, な。 公務員は例えば三百三十万ですけど、三十万人ですけど、多分民間事業者って六千万ぐら い, いるのかな、五千、間違えたらすみませんね。あ、う、の、んうん、<笑>とかいて、なんかそれはなんかそっちの世界の人がやればいいんじゃないかなというふうに、んうん、なんか僕はその儲からない料金に自分の身を投じていくっていうことを感じて、はいはいはい、はい、<笑>なるほど。まあそのやっぱ基本はやっぱちゃんと事業としてのある程度の組み立てられる力が あるし、まあ、競争が少ない、えー、中でちゃんとやれば一、まあ、人が食っていけるぐらいは全然いけるだろうというふうに思ってやってきたとで、まあ、実際そ う, そうなっているっていう状況ですよね今ねやっとですね<笑><笑>あの1月にその超公務員の有料コミュニティみたいなのを作ってそこに結構皆さん参加していただいていて<笑>はい、はい それが本当にありがたいですし、はいはいはい、あとそれがすごい僕のなんか精神的な支えになってるっていうなんですけど、うんはいはいはい、なんかメディアとかやってても、なんか本当に自分って意味あるのかなみたいな、やっぱ思っちゃうわけですよ。うん、なんか、うんうん、こ, この僕が発信してるメッセージって、世の中に実装されてるのかなって思っちゃ う,、はいはいはい、いうこともあって、はい、結構へこむこともあったんですよ、やってて。なるほどね。けど、今、はい、例えば、えっと、オンラインセミナーみたいなのをサロンの中でやった後に、うん、例えば広報担当の人とかが、うん 昨日聞いた話やりましたみたいなこと言ってくれたりするんですよ。う, ん う, んうんうんそ。僕がやってることが少なくとも世の中にちょっと実装されていくっていうことに関われてるっていうのはめちゃくちゃうれしくてなななななんんんででそんなに公務員好きなの公務員にならないのって言われるんですよ僕きがなるよりもなんか僕がそのみんなを支援してみんなが実装していくっていう方が多分意義があると思ったり価値があると思ってやって、うんうん けど、なんかその葛藤っていうのは常にあって、それがサロンで若干まあ実現できたっていうのは。うん、そうですね。ああ、すごくいい話ですね。なるほどね。確かに、まあ、自分自身は公務員じゃないわけですもんね。そうなんです。そうなんです。<笑>その、その俺がこんな偉そうに言ってていいのかみたいな。<笑>いそうなんです。<笑>はい。 それに対して、ちゃんとサロンという、まあ、仲間というかコミュニティができたことによって、やっぱり実際その価値も実感できているし、その本当にこう頑張ってる人たちのそのに対しても、ちゃんと価値を出せているっていうことになっていますね、はい。出せてるといいんですけど<笑><笑>、はい、あの出せてるんだろうなというふうに、すごく思います。コードフォージャパンもすごくその誰もやらないところをしっかりやる。 っててていいうのはは結構意識はしていて、まあ、私自身もあの儲かるからやるみたいなところはまさに競争がお多くてあのむしろ誰もやらないくらい儲からないと思っているところをひたすらやり続けたり、うん、人よりちょっとだけあのリソースを突っ込む時間なり、まあまあ、お金があればお金でもいいしやるとあのちゃんとこうそれによって喜ぶ人が出てきて。 でその、誰かが喜んでいるということはなんかこうあのその続けてほしい人がどこかにあどんどん増えていくと、まあ、お金にもなっていくみたい な, いうふうなサイクルはじ僕自身もすごく感じているので、まあ、そういう人がどんどん増えていくとあのもっと世の中はあのわざわざみんなで苦しいお金儲けのところに行かずにあのちゃんと自分がやるべきだというふう 物をやって、それによってお金も回ってきて、で、あのみんなが楽になるみたいな状況になるんじゃないかなとは思いますね。うん、ありがとうございます。あ、質問が入っております。えー、評価の価値観で言えば本質値打ち意義とありますが、えー、本質や意義にフォーカスしたいということかなというふうに、えー、質問というかコメントというか、えー、確認というか入ってますね。 これあれあですかね、島さん、はい、事業の、事業に対する評価っていうイメージですかね。うん、<笑>すみません、急に質問しちゃって。<笑>画面上で発言していいですか、あのすみません、<笑>島田です、えっとはいあのまあ。シビックテックもそうなんですけど、はい、シビックテックも DIY だって言って、要は自分の生活をよくしようっていう、うん、それをみんなでっていうところはあったりするんですけども、うん その今のビジネス、ビジネス、お金っていう話はあるんですけれども、はいうん、その社会に対しての価値ですよね、そこにフォーカスしたいっていうことなのかなって 思, 思って、聞いてました、はい、そうです、そうです、あの、で、なんか結構これって、土星論でよく言われるのが、そのお金稼いでるビジネスっていうのは、結局世の中のためになってるんだよっていう話って結構言われる。うんうんうん えー、と裏を返すとお金稼いでない事業は世の中のためになってないよってことも言われるんですで、ねうんうん、僕はただ、これはどっちも半分正しくて半分間違っていると思っていて、うん、なな、んだろうな世の中の多くのものって実は代替されてしまうものばっかりなんじゃないかなと思っていて、うん、例えば今ご自身で乗られている車があるとしてその車のメーカーが仮に潰れたとしても別に他のメーカーがあったりするじゃないですか。うん、だから、 車のメーカーってめちゃくちゃでかい会社ですけど、そのメーカーが1個なくなっても、実はそんなに人の幸せを奪う力ってあんまりないと思ってるんです、はいはいはい、それはなんか僕が前の、えー、と会社にいた時にも、やっぱり同じように競合がいて、結構競合がちゃんとしのぎを削っていると、なんかこの事業が仮に傾いた時に、めちゃくちゃなマイナスって起こるのかなみたいなことをやっぱり思ったんですね。はいはい、その時に、えー、とじゃあ どういう仕事をしている人たちが唯一無二というか大体可能性がないかといったときに僕がたどり着いたのは公務員で、うん、そのこれは、まあ、独占企業みたいな言い方になっちゃうかもわからないですけど地域でその事業をやっている人がいい成果を出したらみんなが得するじゃないですか、うん、例えば水道料金半額になりますって言ったらその住んでいる人みんな得じゃないですか、うんうん、逆に言うと値上げします倍にしますって言ったらみんな損するじゃないですか。 でも民間で例えば携帯倍にしますって言ったら例えばドコモから AU に変えれるけど、うん、スペードって言われたら引っ越すみたいな感じになるので、うん、なんかそういう意味では、うん、すごくその行政が担っている価値っていうのが大体可能性が低くてかつ本質的なセーフティーネットとしての価値がすごく高い、うんうん、それをじゃあ自分がやるよりも何か支援する方がいいんじゃないかなと思ってそこにフォーカスしたみたいなそんな感じです、ね。ありがとうございます。 はい、いありがとうございます。皆さんも他にも質問等ありましたらぜひ、えー、書いていただければと思いますけれども、あのー、その基本的にはその当たり前なことが3つっていうスライドにもあったように、まあ、ちゃんと課題を発見してその改善の根拠、大義の精度、あ連動を高めて風を読むみたいなことができている人が、まあ、お役所仕事を変えられていると。 実際にまあ受賞した人とかを見ても、えー、そ, うそうだよというところで、まあ、まあ今日のテーマもですね そ, のそういう公務員がやってることについて話すのでそこをちょっと掘り下げていきたいと思いますその改善すべき課題を発見するって結構その自治体の業務の中であのー、そこにほん本当はこれを解決すべきだよねっていうレベルで話す せるる方っって、て、えー、結構確かにに限られていいなとううふうに思ったりします。私自身もそのいろんなその自治体の方でそのデータ活用のワークショップとかやる中でどうしてもこう業務の範囲があってでそこの中だけで考えてると多分こういう発想になかなかいかなかったりするかなと思うんですけどそういうその発見するために なんかそのどういうことがあるとそのみ皆さん、こういうか 本, 本来の課題みたいなその言われたことをやるんじゃなくてその改善すべき課題ってなんだっけって自分の言葉で語れるみたいな に, になるんですかね、そこが一番僕、重要だと思ってるんですけども、そういうこれまでの受賞者とかを見ててもともとそういう人なのかそれとも何かのきっかけがあってそうなったのか。 基本的には、やっぱり、その、原体験みたいなのがあると思うんですよ。これおかしいよねって自分で思ったことを推進していくみたいなことが、一番馬力が出る気がしていて、そ, うですね、これこそ起業家とかもそうだと思うんですけど、これ不便だよねとか、これあったらいいよねみたいなところでやり始める起業家って、途中でやめないから、成功することって多いじゃないですか。しかかも自分が本質的な当事者だから 絶対こういうサービスあった方がいいよねって信じてやってる人と、うんうん、まあこの仕事やってねーみたいなこの手順だよって言われてるのとかなりまあ差は出るはは、うん、はいはい、はいので原体験をいっぱいしろっていうのはまあ難しいんですけど、うん、やっぱりその強いて言うのはやっぱりその普段の仕事をちゃんとそのこれが最適なのかなっていうことを見れるかどうかみたいなのが大事かもしれないです、うんうんうん、まあ確かにねそれは起業家も確かにその通りですね。業業家家ととかか特に社会起業家とか 原体験を持っている人は非常に強いですよね。何があってもこれやるんだみたいな。えー、なるほどね。ありがとうございます。うん、だから別にこの特別な人ばっかりがそうなってるわけではないっていう感じですかね。うーん、なんとなく、これは多分公務員の人と意見は変える気がするんですけど、うんうんうん、結構。 活躍してる公務員の人って特別だよねみたい な, なんか僕らとは違うよねみたいな悪用されてるケースが多いと思うんですけど僕たはそんなに違うないんじゃないかとその能力という面でも結構そうでも長くないと思うこともあったりしていてこれってこれもまたちょっと起業家の例になっちゃってあれなんですけど起業家ってなんかめっちゃ能力高い人がや り, なんかやり始めてる感じは僕はしなくて。 えいやーみたいな感じでなんかあの腹くくっている人たちがその経験とかをしていく中でどんど ん, なんか能力を高めていくようですよねだからなんか一歩踏み出せてる人みたいなのはすごく僕は強いなと思いますねそうですねあの本当僕自身も起業家周りに多いですけど 最初は本当、思い込みだったりとか、もうなんか、根拠のない自信とか、そういうのから始まって、ただやっぱ経験してると、当然、いろいろ失敗しながらも、やっぱ得意になっていきますそうすると、こう、より本質的なことを理解していったりとか、いうことで、やっぱ一歩踏み出すかっていうのはすごい大事ですね。ありがとうございます。コメントのチャットの方でも入ってますね。課題は、市民の課題。 なので、市民の、えー、現場、現実、悲しみの言葉を社会の課題として捉えられるかどうかということだと思います。確かにその辺は大きいですね、やっぱ公務員は市民のために働いているわけで、まあ、そこを結構その、そういう意味では最近、特にそのこう目の前の人みたいな、その。 リアルな感じれるものと、あとあもうちょっとロ、ま、な視点でロな視点でもうこう社会の課題につなげるみたいなそう翻訳するというか、えっと、そういったことってすごい公務員に求められてるなという気はします。最近だとそもそもその市役所に来なくていいようにしたらいいじゃないかみたいな そ, のそういう話も出てきてそういうのってこう目の前の対応している人だけ見てると発想としてなかなか広がっていかなかったりしますよね。 コメそのあと必ず公務員関連で出てきて普通の会社と違うところってまあいろいろあるんですけど移動っていうのがありますよ、ね、そので移動によって活躍できなくなったりとかり、えー、なんかそもそも得意だったことですごく好きだったのができなくなったりとかいうことが あったりすると、そういう悩みみたいなのは、サロンとかそういう場の中で結構出てきたりするんでしょうか。うん、人事の不満、めっちゃ多い気がしますよね。はい。多いの人は。うん、でもどうなんだろうな。人によるかもわからないんですけど、うん、でも、ちょっとやっぱり時代にはあってなく、うん、ないだろうなっていう感覚はあります、ねうんうん。今その人事の問題って、 ありました。僕自身もその自治体の中での人事ってすごくあの、まあ、これ自治体によっても多少違いますけどすごくブラックボックスだったりとかえそもそもこう自分の行きたいところの意思さえもこうそもそも聞いてくれないところも 自, もう自治体によってあったりとか、えー、そもそも評価がやっぱ年功序列の中であのもっと違う。 そのインセンティブというかモチベーションの設計がかなり必要だと思うんですけどそこら辺があんまりこう制度として整ってなかったりと か, なんかそういうその人事の話について、えーなんかえー、こうしたらいいんじゃないかと か, なんかもしくはなんかこういう自治体はすごいよなみたいなその事例とかって何かご存じですか、えっとうん、こうした方がいいの一言 だだけで言うとことだけでうんうん、めちゃくちゃ言いたいのはやっぱ個人、うん、職員個人のモチベーションはあんまりちゃんと考えられてない、うんうんうん、ここはあのいろんな手法あると思うんですけど、うん、そこはなんか ど, どうにかした方がいい気がしますと、ねうんうんうん、いうのは、まあ、移動もそうなんですけど結局今それに公務員って地頭もいいし勉強できる人たちだから、はいまあ、行った先で勉強して慣れちゃうんですよ。で最低限のほうはこなせるはずなんですけど、うんうん、こなせる人も多いと思うんですけど。うんうんうん なんかそれってなんか本当に好きでやろうとしている、例えば福祉の人、うん、福祉はちょっと専門職だったり、うんまあえっと、自分がすごくこの分野で人に貢献したいという分野ってあったりするじゃないですか、うん、それを他ので回すっていうのは、うん、組織としてはすごくまあ損失だと思ってうの、ん、です、ね、うんまあ、その移動もそうなんですけども、なんかその、まず公務員のモチベーションを引き出すためにどうしたらいいかっていうのは、すごく考え尽くされたらいいなとは思っています。でうんうんうんうん えっ、ー、と、事例で言うと、まあなんか先進事例みたいなので言うとあれなんですけど、うん、うん、と、まあでもあんまりないんですよね、でちょっとこれ僕のこのやってるサイトで、はい、今日多分ちょうど上がり始めた人で、豊, 豊田市の。 えーとうん豊田はい、20年ぐらい前に人事改革をやった方の記事がちょうど上がってるんで終わったら見てほしいですけど<笑><笑>それで話をしていただいてる内容が実は20年前にやってるのに今でも結構最先端みたいになっちゃってるんです、うん、僕が見てる限というり。ぐらいやっぱりなんとなく遅れてるなと思って、えーと。そのでそのまあ最先端の というてて話になるんですけど、おうおうおうえー、とまあ話を聞いているわけでは、まあ、その方は市民のための人事制度って話をしているんです。市民に成果を出すために人事制度を作らなきゃいけないけれども、多くの人たは要はその組織の管 理, 管理業務だと思っていると。はいはい要は<笑> ままあまあもちろん、例えば病気になったりして出社できないみたいなことって起こることはもちろんあるんですけど、うん、でも、そうじゃないよねと本来そこを対応するんじゃなくて、うん、本来やらなきゃいけないのはどういう人材がその真のために必要で、うんえっとうん、だからこういう制度にしてますよみたいな話にならないい。根幹がやっぱりなってないっていう話がすごくあってあなんかそういうこと言う人って僕あんまり聞いたことなかったんです そ, の事、はい、おそうですね。うん だからその市民のための人事制度みたいな観点っていうのはなんか、はい、まず概念としてものすごく大事だし、はい、なんかそういうふうになってくれると、めちゃくちゃ変わるんじゃないかなと思いました、ね、そうですね、いいことはですね、市民のための人事制度。うん、あとで記事読んでみます。ありがええなるほどね、えーと。コメントでも、やっぱり評価制度を整ってないと感じるとかですね、ころころ人が変わって。 毎回、毎度素人にリセットされると周りに困っちゃいますね<笑>これはあれですね、移動についてゃんですね、はい。チームと組織の違い、チームは人を生かす、その視点があるかどうかと。そうですね。はい。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい、石塚さん、横浜市の石塚さんも入ってきてますけれども、ぜひなんか質問とかあったらね、お願いします。<笑>はい。うん。その、あの、すごい、 さっきもちょっと言いましたけど、その公務員が選ぶっていうのがすごくいいなというふうに思っています。アワードに関してあの。そこはやっぱさっき言ったようにこう派手さじゃなくて、ちゃんと価値を出しているみたいなのを分かるためには、やっぱり公務員自身が評価するっていうのがいいんじゃないかというふうに、これも最初の方から割ともうビシッと決まっていたことですかそううですね。もう完全に、うん。 そ, そ, のそうです、か、う、わ、んまあ、いいですね。それ最初の方って実際でも知られてないと投票数も集まらなかったとか<笑>あの推薦数も少ない今は多分多いと思うんですけどね少ないんじゃないかなと思うんですけどそもそもどうやってそこの最初の課題はクリアしたの なもうなんかエリラ戦っつったらあれなんですけど、はい、もうなんかですね最初にまずウェブサイトない状態で活躍している公務員の方に連絡をして、はい、こういうウェブサイトを作るんでインタビューさせてくれませんかっていう、はい、しかも公務員でもなんでもなくて当時ジャカルタにいた僕が連絡をしているのその時代でここでお会いした方からどんどん、はい、そのいけてる公務員みたいな人を紹介してもらって、はい、っそういう人たちって 発信力を強く持っていたので、うん、で、しかもなんか優しいんですよ<笑>あの、うん、こんなクレイジーなことをしてるやつがいるみたいなのでなんか最初の頃とか記事をげるたびにみんなシェアしてくださったりしてなちょっとずつ知られてでさらにそういう人たちに審査員になってもらったりしてたので僕の力はもう全然ないんですけどそういうなんかすごい人の力を借りて な, なんかあの体制を作っていたみたいなです。 いいや素晴らしいななんか普通にこうビジネスモデルのケースとしてもかなりこう面白いですよねあのホール君のやってることっていうのは意外とでもそうそう多分こういう発想でやっていく人って増えると思うんです要はいや自分のやりたいことをまあ自分がくくっていけるぐらいになればいいよねみたいな、うんうん、僕ちょっと中身読んでないですけど。うん 商売企業で生きていくっていう本が2万部か3万部売れてるう、はいはいはいはい、そういう感覚って多分自分がやりたいことをやる、うん、金持ちになる企業じゃなくてその生きていくために楽しむ企業みたいなことは増えていくのでそういう意味では結構マニアックな例かもしれないごめんなさい今後増えていく例かもしれないですね、はいはい、今はマニアックですよねあの質問で目立たずに活躍している公務員はどうやって探しているんですかという。あ これやっぱり公務員に聞くんんでですすよねね<笑>はい、はいまあ、推薦ですもん、ねうんはい、例えばすごい地味な領域でもその地味な領域の有名人みたいな人もい る,、うん、いるんですよね。うんうん、でそれってあんまりそのまあメディアにも出ちゃってるケースもあるんですけど、うんうん、出てないすごい人っていうのは多分僕が会えてないだけでまだまだめちゃくちゃいてそれは楽しみでもあるんですけど、うんうんうん、本当にいっぱいいっぱる地味にバス芸人いますよ ああこう書いている方はバス関係 の, あの人なんで確かにいますね、バスにす ご, いすごい人、ぜひ推薦いただけるといいんじゃないかなと思いますね。えー、コメント入ってますね、えー、公務員の強みは同業他社に惜しげもんなくノウハウを教えます、そこをうまく加藤さん使っている感じです。よ そうなんですよね、うん。ノウハウの共有がやっぱすごく多くて、ねはい、これそうか、慣れちゃって、そうそうそう、ほん島田さんありがとうございます。あの慣れちゃってるんですけど、うん、なんかめっちゃ教えてるんですよ、公務員って公務員とか、うん。例えば県の中の勉強会とかもあるし、うん、なんかその繋がりの中で教えてるから民間企業なんて絶対ありなかったんですよ。うん、そうですよね。うん、たまたま僕その民間企業にいた時に、えっとジャカルタに駐在しているとなんとなくジャカルタの中に日本人コミュニティみたいなので 共報だった、えっと、リクルートの人と か, なんか仲良くなっていろいろ喋れたりしてえそんなことやってたのでなるんですけど日本にいたら多分起きないような、うんうん、それが公務員の場合はなんかめちゃくちゃ押し合ってるし、うんうん、なんかその 雰, 雰囲気は多分すごくあったと思いますね。そうですよね他の自治体の事例とかもねどんどんこうパクるみたいなのは別にこう悪いことじゃないですもんね。 うん、いいですね。で、またこれその、やっぱこう、現場の公務員同士がつながるっていうのもすごくいいなと思っていて、うん、なんかこうその、せっかくいいことをやってても、それってその、つながらないと伝わらないじゃないですか。そ, のそれをちゃんと資格化できてで、ネットワークとしてつながってるからこそ、まあ、直接教えてもらえるみたいな。 ところは、すごい今まであありりそうでで、んまななかったなとで、うんいい。いい事例があったとしてもそれをこうあのその例えば、えー、市役所同士の関係でいくとなんか窓口今の課の窓口に話を聞くんだけどその人もう移動しちゃっていないからわかんないわみたいな<笑>ことになったりして<笑>せっかくのノウハウが失われてしまったりするんですけど<笑>直接そのえ人のそ の, その人の名前でつながるみたいなところ。 まあ、すごい、素晴らしいネットワークになってるんだろうなと想像しますそうですねあの、オンラインサロンの話ですよね。で思ってて、これはあの、やこれだから僕もちょっとあんまり後先考えずやるタイプなんだなっていうのもちょっと思っちゃうんですけど、うん、あのオンラインサロンやった時に結構人が初月から160人ぐらい集まってくれて、今240人なんですけど、うんはいえー、と9か月かな。 で、うん、なんでこんな集まるんだろうってちょっと自分でかったんですよ、はいな。なんでこんな集まるんだろうみたいなでもやっぱりその地方に散らばってるじゃないですか、うん、だからそのセミナーとか受けようにしても、うん、なんか東京まで出てくるとかその首都圏出ていくとかなるのって、うん、もう移動時間だけでしんどいじゃないですかで、うんうんうん、今って公務員って結構忙しい人は本当に忙しい偏りがあって多分 経験時間はそんなにめちゃくちゃ残業時間長くないと僕は思う、はい、知ってる限りはだから偏ってる人めっちゃ忙しいから絶対出てこれないんですよ、うん、なんかそういう人ほどじゃないですけどなんか傍殺されてる人ほど結構視点を上げるみたいな行為って大事じゃないですか、はいはいはい、だからそういうのを Zoom で参加してもらうっていうことに価値を結構覚えてくれる えー、なんか結局、僕、いろんなその弁護士に相談できますとか、医者に相談できますとかっていうプラットフォームを用意してるんですけど、うん、誰も使わないんですよ。うん、へ<笑>ほとんどの人が今、そのズームでセミナーっていうところに価値を感じてくれて入ってくれているので、なんかそこは、うん、そなんだろうな、やっぱりそういうものにニーズがあったのかな、はいはいはいはい。そうなんですね。 お金もバカにならないですからね、そうですよね東京を往復して宿泊までして、夜になんか飲み会とか行ったら、うん、多分普通に4、5万とか行っちゃうじゃないですか、そうですね昔の時代にも夜行バスとかで行ってる人とかってやっぱり常にいるんですけど、うんうん、聞くとでもやっぱりなかなかそうやのって結婚したら続かないとかってなって、だんだんなくなっちゃったりすると思うんですけど、なんかずいうの今のやってるやってる兆候もお前さんは。 1500円だけなので、まあ変な話、高級車、現社賃みたいなものなんですよ、それで2回セミナーを受けるので、うんうんうん、そういう意味では、ハードルをものすごく下げていい、うんうん、いうのはあるかもしれないですね。これもう基本的に皆さんも、あの個人で、はいあの、業務関係なく参加しているっていうことですよね。うい なんか、まあ、そもそも、その、業務と、公務としてやろうとすると、そのそもそも、ズーム使えないとかね。<笑>ああ、あるかもしれないですね。ううありますよね。あの、僕ち、ちょっと話それますけど、その、地方こそ、お金ないとか、その、小さな自治体こそ、あの、まずはオンラインミーティングできるようにしようよっていうのを、毎回言ってるんですけどね。そ, それこそ、出張費かかるから、あの、 オンラインでミーティングをみんなが、その、公務でできるようにな る, なると、相当生産性上がるんじゃないかな、というふうに思ってたりします。うん、そういう意味では、ズームのいい使い方のいにもなってますよね、きっとね。それを伝えるようにああ、はい、なれるといいかもしれないですね。ですよね使えるようになってくれれば、ね<笑>はいうん、業務でね、その、使えるようになるといいなと思っています。わ、うん、かりました。ありがとうございます。はい。えー はい、あと、えー、10分切ってしまいましたけれども、皆さん、あのぜひあの残り少ない時間なんで、いろいろ聞きたいことを聞いていただきたいなというふうに思いますけれども、はいでえー、とちょっと こ, これからの話もお伺いしてみたいなと思うんですけれども、何か、えー、とこれから、えー、こういうことを力に入れていきたいとか、なんか、えー、もし、えー、将来構想があればお伺いしたいんですけれども。あ これあんまり面白くない答えになると思うんですけど、1、はい<笑>はい、<笑>個はもう本当にあの、えっと、オンラインサロンっていうものをこうして、はい、世の中にやっぱり公務員の人に社会実装してもらいたいっていうのがすごくあって、うんうん、これ、笑われると思うんですけど、9000人集めたいんですよねほうででう。オンラインサロンに9000人集めたい。なん で, で,、はい、でかっていうと、一般養成職員っていうのは全国に92万人いて、うんまあ、1%。 うん、取れば9000じゃないですか、はい、で入ってくれる人ってやっぱりすごく能動的積極的な人が多いと思っていて、うんうんうん、なんかその人たちが 1% ぐらいもしサロンに入ってくれたらなんかめちゃくちゃ良くしてくれるその地域地域をかなと思っているのでなんかめちゃくちゃ新しいことをやるというよりかは、うん、今せっかく生まれたプラットフォームを大きくうんようん、うん、に社会実装されていくっていうことが、うん、なんか僕の何か。 願いとたい多分そのためにやりだしたので、うん、なんかそこが1個あるかなと。であとえっとですね、まあ違うことでちょっとお話をするから、はい、やっっぱりちょっと、えっと、人, 人事のところですかね、はい、あの、ここはあの、うん、どうしてもその公務員個の力を削いでるような気がするので、はい、なんかそうならないような仕組み作りみたいなのはいろんな手法を使って。はいはい 何かを発信するのもそうだしツールを提供するのもそうかもしれないんですけど、うん、そういうことはしていきたいですね。うんうん、そうですねそこはあのー、Code for Japan としてもすごく大事だと思っているので何か一緒にできることがあればぜひ一緒にやっていきたいですね。僕らはシビックテックと言っているので、まあ、結構技術活用が 多いですね、テーマとして。あのまあ、働き方改革みたいなのもやってたりしますし、はい、であとはまあ人事で言うとやっぱこの移動のローテーションの中でその技術的なスペシャリストが育たないみたいなところが結構あの課題だなと思っているのでちゃんとその技術系なら 技, 技術系のキャリアパースをちゃんと作ろうよとかですね、あのそういうロールモデル作りとか、まあ、そういったものを今 えー、やっっててこうかなと思ってるんですけど、まあ、そういう意味で、あの、ちゃんと、そのいろんな専門性みたいなのもこれから必要になってくるんで、まあそういったところをちゃんと自分でキャリアパス構築できるみたいな、えー、そういう組織になっていってほしいなというふうに感じています。そうですね。はい、うん。なんか、あの、コメント欄が結構盛り上がってますね。<笑><笑>確かにでも9000人入ったらだいぶ変わりますよね。うん。 プ ロ, ジェクトが増えプロジェクト化みたいなものが、ね、できてくるといいですよね。あのこれから多分あのシステム共同利用とかですね、業務標準化みたいなものを結構総務省も真面目に言っているので、そういった時にはその地域間で連携するとかですねあの、そういったことが増えてくるはずなので、まあ、そういう横でちゃんとつながっていて、じゃあちょっとこのなんか実証実験一緒にやろうよみたいな、ね、動きが、そこのサロンの人たちでできてくると動く。く 楽しそうだなって聞いてああと思いました<笑>、うん、はい切り奥1万人でってコメント入ってた<笑><笑>いいです、ね、そうですねすうん勧誘お願いします<笑><んと><笑><笑>そうですねなんかこう皆さんで勧誘していったら<笑>でも本当面白いビジネスですねあの公務員ってまあ、そもそも数多いはずですもんね。 えっと、全部入れたら330万人、ね。330万人のマーケットって結構大きいので、そうなんですよ ね, ね。セグメントとしてでかいので、そこに対してのもっと価値を生んでいくようなことっていうのは、あのこういうオンラインサロン以外にも、いろんなあのそのビジネスというか、まあ、いろんなその取り組みが全然考えられるべきだしあの、もっとやっていったらいいななんて思いました。 そうですね、だからあの、うんまあ、一応会社名伏せておきますけど、うん、あのそういう、えーとですね、組織の組織開発とか組織のモチベーションを維持することによって組織の成果を高めるみたいなことをサービスにしている上場企業の人と話をさせてもらったり今日ちょうどしてきたんですけど、うん、やっぱそういうところも興味を持つ市場規模でもあるただどうアプローチしていいかわからない、うんはい、なんとなく人事に課題ありそうだよねと思いつつもやっぱよく、うん わからないという状態でもあったので、なとなくそういうところをうまく通訳できれば、うん、またなんか僕は人の力を使って、コンフィンと結びつけて、でなんかうまくいったらいいななんてことを思っていて、それはツールの話ですけど、なんかそういうとこともできるのかなと思ってますね。 あの通訳者ってすすごい大事だなと思うんですよね。その両方の言葉分かるというかあの加藤さんであればちゃんとこうビジネスとか人の巻き込み方とかを知っていてで、えー、そういうのとそのちゃんと公務員 の, その取り組んでいることの大事さとか、えー、抱えている課題みたいなのを、えー、ちゃんと知っていて、まあ、それをちゃんと自分の言葉で語れるみたいなそういった人がどんどん増えていけばいくほど。あのー もっとこう、風通しのいい自治体みたいになっていくはずなんで、ねうん、で、まあ、外からもどんどん応援していく人が増えるっていうのは、あの、すごくいい、ね、循環になっていくなと思いました。という意味では、まあ、お役所仕事を変えるっていうのは、多分、こう公務員だけではやっぱ難しいところあると思うんですね。ああ、あると思います。うん、そういう意味では、加藤さんみたいな人がどんどん出てきたりとか、まあ、ぜひ皆さんも、コード4の活動でもいいですし、自分自身の活動でもいいので、 あの公務員以外の方、聞いている方は、ですね、あのぜひあの友達、公務員の友達を作って、ですね、うんあの、いろいろ一緒にアーダコーダを考えて、えー、応援する活動につなげていってもらえると嬉しいなというふうに思います。はい、最後、ちょっと質問が入っていますが、えー、単年度予算の限界をどう突破していますかどう突破していますかこれは、 あの、かなり具体的な話ですね、複数年の動きが取れないとか、第三要求の今から1年半先のことまで考えないといけないとか、突破のやるべきことはできないっていう、これなんかサロンの中とか、これまでの話で、こういう話ってあったりしたんですかね。あんまり深掘りされたことは、僕は見たことないんですね。うん、うーんただ、どうなんだろうな。 えっ、ー、と、これどっち側の、えー、と目線なのかはちょっとわからないんですけどなな、んだろうな変えられないものと変えられるものは結構ぶなんか分けた方がいいと思っていてもう絶対動かなそうなところはもう、うななんていうのかなあんまり固執してもしょうがないかなとも思ってるんですよねだから多分今だと年度予算とかの話は動かせなさそうな雰囲気がある。 そうですね、これ、あのこれ書いている人は、外側からいろいろとこうあの公務員と一緒にですね、いろいろこう、ああそういういことですね、民間解決しようとしているので、やっぱあのこれは非常にあの自治体の制度の中の一つ大きなあの課題だなとは、僕自身も思いますし、ここら辺はうまくやっている、えー、人がいれば、すごく、えー、話を聞きたいなと思いつつ、ああ、 かあの参加者から回答があ、ね、うん、な る, ほ ど, なるほど、観光系だったら一般財源から、えー、外出 し, しますっううやっぱそういう知恵を持ってるのも、やっぱ公務員なんですよね、うん、そこからやっぱあのこういう議論が起こっていく場っていうのは、すごい大事だなというふうに思います。あそういえば島田さんが言ったことで思い出したのが、東京都が結構それをうまくやってるって聞いたことがあんか昔はその外郭を潰していくっていうフェーズが、はい はいはいはいまあ、今もあるのかな、あとあったと思うのを、今はその自由度を出すためにあえて作っていると、でそれを別に悪いように使うわけじゃなくて、なんかそれを自由に使うことの方が市民に返せるという観点で使っていて、東京都でそういうことをやってたりするっていうのは、結構聞いたことがありますね。で も, どこも、どんだかんだそのスケームの中でどうやるかっていうところをちょこちょこやってる気がするんですよ、これ、観光だけじゃなくて。であの まあそれこそあれかもな、僕に聞かないで公務員の方に聞いたほうがいいかも分かんないです、ね、<笑>で僕が一個思ってるのは、はいえっと、入札制度の限界みたいなのはすごく感じていて、うんうん、なんかあの辺はそろそろなんか、メス入れてほしいなっていうのはすごく思ってますね。はもう、もう IT 系とかはもう本当に単年度で考えてると、全然正解は、うん、出しにくいので。 はい。そこはもう常々いろんなところに行っている話でもありますね。はい、ありがとうございます。ちょっと時間がもうな、時間になってしまったので、えう、ー、配信は以上というふうにさせていただきたいというふうに思います。なんかもう、チャットの方ですごい盛り上がってるんで<笑>、<笑>終了するのがもったいないんですけども、はい、残念ながら時間となりましたので、あ終わってみればかなりの人数が。 えー、参加しててくれています、ね。よかったです。もうえー、集客力のなせがバレる。<笑><笑><笑>バレてますけど<笑>いやいやいや。いえいえいえ。まあ、YouTube の方でもきっとたくさん見られることだと思います。はいえー、というわけで、えー、今日は、えー、ホルグの加藤さんにお越しいただきました、お役所仕事を変える公務員がやっていることと。 いいいうテーマで、えー、いろんな角度からお話を伺いましたで こ, のさ、えー、この模様は YouTube でも公開されますので途中から来た方なんかは後でぜひ振り返ってみていただきたいなというふうに思っております。えー、というわけで、えー、お忙しい中、えー、加藤さんあと参加してくれた皆様、えー、本当にありがとうございました、えー。以上で今日の配信を終わりたいと思います。 思います、えー。本当にありがとうございました。それではさようなら。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。えー、<笑><笑>ちょっと忘れていました。えー、さようならの前に毎回聞いてるんですけど、あのー、加藤さんにあのー、今日の配信を振り返って参加してみてどうだったかっていう感想をいただいてもよろしいでしょうか。なんか物足りないなと思ってた。あ、このバレーですか。はい。はい、いやあのーはい、ちゃんとだんだん人が増えてきてよかったなって<笑>。<笑> <笑>減ってくるのが一番嫌いじゃないですか。あそうですね。もう興味ないなみたいなね。9人ぐらいいたのに終わったとき4人とかの方がつらいので、はいあのはい、安心しました。<笑><笑>こんなんでよかったですけど、<笑>ごめんなさい。<笑>大丈夫ですよ。<笑>なんか内容についてこう振り返ってみて。内容ですよね、知っ、はい、なんかあれば。そうですね。はい、なんだろうな。でもなんか 結局、多分今日ちょっと話したことってあの本に書いてある本当に超放送的な話なんですけど、はいはい、なんか僕やっぱり実は公務員、まあ、民間人もそうかもしれないですけど、うんえー、と能力みたいなものってそこまで差はないと思ってて、うん、結構一歩生み出せるかどうかみたいなところが、はいえっと、長期的には大事その短期的にはもちろんあるかもしれないなと思うんです。でも 5年前に踏み出してて、てるるる人っっん今めちゃくちゃゃくく強なってる気がするんですでそ う, ん う, んうんうん、いう意味ではなんとなくそのリスクを抑えつつもなんかその一歩踏み出すようなことがいろんな場で そ, のそれは公務員もそうですけど民間人もそうですけどなっていけるとすごく皆さんの半径5メートルなんか10メートルなんかどんどん良くなって世の中全体が良くなる気がするのでまあなんかせっかく。 皆さんの貴重な時間を今日いただいたのでなんかもしお伝えできるとすればなんかみんなそれぞれの持ち場でできることをなんか行動していたらすごくお話しして、はい、えよかったなと思うのでなんかそんなふうにつながればなありがとうございました。 えー、というわけで、えー、ちょっと最後ぐだぐだしましたけれども<笑>、えー、今度最再終わりたいと思いますけれどもあの皆様よかったらですねあの是非いろいろとなんかつながりたいなと思った方はですね直接あの加藤さんにご連絡いただいたりとかあのオンラインサロンに、ね、入っていただいてですね えー、あとは本もあのリンクを後で HackMD の方に貼っておきますので、えー、よかったら読んでいただければと思います。あの僕も読みましたけれども非常に、まあ、今日話したようなことがさらにこく深く載ってますので読んでいただければと思います。えー、あと、えー、来週末は Code for Japan Summit がございます、えーえーあの。実際公務員のアワードを あの撮った人もですね結構何年も来ますので、えー、ぜひいろいろつながって、えー、面白いことができればなというふうに思います。では、ちょっと時間が長くなりましたけれども、今度こそ<笑>終了したいと思います<笑>、えー。参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございましたはいさよなら<笑>